それをそれをれくり合う。 だってるだけ、ドラム作業でもででよよある。 みて。 おはようございます。 ああそうか。<sharp inhale>